月にかかるように雲を張ったら題名も雲の形にして貼りますみんなが描いたウサギの絵を貼りますその周りにお花紙で作ったコスモスをテグスでつないだものを貼っていきますつないでいるので簡単にささっと貼ることができます二つ目は左下にススキを、右下に グラデーションコスモスを飾りました。コスモスは手ぐすでつないだものとつないでいないものの両方を使っています。三つ目はすすきの根元に立体の気境を飾り、反対側にはつぼみと葉のついた気境の花を一つずつマップピンで貼りました。作品を並べて貼るだけでなく、 季節のものをちょっと加えると映える壁面になります。